最近ね本当にあの、うん、リアルに悩んでる部分あるんですよ。どうしたんですか、あのー、なんていうんですかその距離の保ち方がよくわかんないなんかもう向井さんは心がないビジネスだとか、ね、めっちゃ言われるんですよ。なんかそれ話しましたねそうそうそうそう須崎さんと南さんも言ってたでしょな ん, かなんかオフマイクあの収録外のところで私に相談してきませんでしたそれ。<笑>なんかなんか<笑> ね、おい、やめえ、やめえ、やめえ、ね、やめえ、やめあのここ、アホ、アホ、アホ、アホ各習前のとこ、私、ね、帰りの電車かなんかで相談しませんでした。アホ、アホ、アホ、言うな。ところ、ま、本部さんはわかるんですけど、どう見えてるんですかね、僕って言って。アホ、アホ。あ、でもやっぱりビジネスっぽく見えるのはあるんじゃないですかって言って。アホアホアホ そっかーってちょっとしょんぶりしてて難しいなーってなんかやっぱり壁を感じるとか言われるんだ他のところでって言っててあやっぱ気にしてんだなーっていつもこう自らヘイトのね泥にバーンって入ってってつけて笑顔だけどやっぱ心の中はめちゃくちゃ真面目で繊細だから気にしいな40歳なんだなーって40になってまでして23歳に相談をするっていう。 なんだろうな、すごく、ピュアピュアな人なんですよ、実は。<笑>あ、たまにはこういうこと言う時があってもいい<笑>、ね。どんな表情ですかいや、もう、こんな恥ずかしいことない。いや、ほんと、どっかで聞いたなって思ったんですよ、その相談。ね、言ったね。言いましたよね、修学帰りに。<笑>うわぁ、最悪だ。めっちゃ気にしてるんですよ、こ, のこそれを言われてんのな。 今俺、バラ<笑>してますよ。超暴露<笑>い。いや、暴露されたくなければ、うん、今の会話の尺分こぼすしかないそうですね、うん。オッケー。もうグリグリこぼしに行くから、<笑>今日は。うん